この現実で戦うんですかわらわの巨大サイユンは最強じゃからな<音声>必殺の巨大サイユン交戦じゃ